平野紫耀、永長瀬角出演のドラマエ戸エのダンス動画でコラボするも真顔で棒立ちで、やる気がない、の声が続々。ファンが唱えた陰謀論を打ち砕 く, く愚痴めいた言葉も、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野紫耀、岸優太、神宮寺優太がキングピンス、以下。 金プリを脱退するまで残り3ヶ月を切った。平野と神宮寺はそのまま退場。岸も秋には事務所を離れるというが、ここ最近、金プリのファンイコールティアラの間で平野にやる気が見られないという指摘が飛び交っているようだ。せめて5月までは、金プリは昨年11月4日、平野、騎士、神宮寺のグループ脱退と退場を発表。